ととりあえずね、一段落しみたいったみ<笑><笑>ん<か><笑>給料かまんな、なこ感じのうでこれで。 ここやるともうパーティー焼きが変わ、えー、る<笑><笑><笑><笑><笑>じゃあ、うん、ゲームでもやるやすかマスコルやるかライフルホンに4人で多分、うん、盛り上がりやすいゲームだからうんうんそうあ、はいうんはい、いいすか？いやろう待る 女なな、ね…な<笑>なんんか今…今、のの行っっっよいいいや、そ男人人だとと…とちちょああああれ…れ…れ思たたでがす俺入ってないうん、えええ立ち上げ今知らない人来ましたよまた一瞬<笑><怖っ><笑><笑>…これで家バレするの絶対違うから だ, だってやっ て, た<笑>やってたじゃんって言われてた。<笑><笑><笑> はいじゃ行きますか。は、う、い、ん、はい。えいじゃ準備完了。うん。うんうんうんうん、はい行きまーす。こういうゲームだろうね。はい。はね、こういうタイミングでやるゲームだろうね。やっぱりみんなでこうワイワイ。去年、うん。はいじゃ行きますか。うん、はーいはい。えじゃあ準備完了。は、うん、い行きまーす。こういうゲームだろうね。 はいね、こういうタイミングでやれるゲ、ね、ームなんですね、12個あるあーもうポイントんか もだいぶつっくっぽいもう全部つく<笑>えじゃあ終わりなこれ結構心理戦なんですよこれ結構意外と楽しいなはい、しっかり考えなきゃ勝てないですよ、ね、<笑>これ俺ねやり方知ってんだは悪いけどいやでも全然何もないですうんいや全然全然いいよ、ね、ないとこ行かないと逆に危ないからね、うん、いやそれはそうす いやもう普通にやっぱこれだろうな今流行りの花畑<笑>俺はそういう説明してほしいことやないか俺はあのバクシ打つタイプだから圧倒的に負けてるんだよめちゃめちゃ面白いで、うん、ああああああああああああああああああ 違いますいこ。こっから結構展開していくな。急に。これ来たな。最悪だ。俺、なんで六月三円。よっしゃ。じゃ、俺コンボしてんじゃない。これうまくいったら、俺、ターン変えますね。<笑>まあ、ターンの後にか。多分、はい。いや、変えるんじゃない。データ残してる。データ残してる。多分変えちゃうな。顔。 これ楽しいねあ消された何が起きえっじゃあ立てれんじゃん いいいきっっっとててにんににかかんる最悪だななで俺いいいいい俺通よ完全全引離しね的もう然違三、ね、俺僕の早く。僕 そういういいいいいじゃななななの<笑>いや私のどれれだんんんししっかかでこはいじゃあいきますか。うん、はーいはいい じゃ準備完了うん1出せば上がれんだな上がります 王冠マーカーがーマ、ねねうんはい、ついいいてたたららもうううリチだ<笑>、えー<笑>ね、もっっねねそや出出すすすかかかど勝負でよせおちちる頼む、じゃあ天守閣食べます。<笑> はい、え、な何<笑>、えーえーえー、で怒ら、うん、れだけになるのか なんかすごいポロポロしてるな虹色やすごっ い、えーうん、いいなとりあえずあストーリーモードがあるから<笑>ちょっと軽く開いて。 一<ス>人でも当然できるってことね今日はやんないけど、はいはいはい、まあてな感じらしいです<ス>普通にやってないうんう<笑>んかや全然全然全然決まってんじゃんいいよ今日おしまい今日はとりあえず動画おしまいあとでやって一人でやるもので紹介してるから一<笑>人でってもので紹介してる<笑>お前すごいぞ<笑> 自分でやればいいのに<笑>、はい、締めましょう締めようはい、はい、ということで、うんはい、マチコロマッチをねあのいつも遊んでる後輩たちと一緒にやってみて、うんまあ、トミーが結局ね、うん、ガチャの力によって強くなって<笑>夢中になるっていう話なんですけど是非、まあ、ねあの概要欄に URL 貼ってあるんで。 あの、僕らヒカキンさんとセイキンさんとも一回やっててカードゲームでも動画撮らせてもらってるんですけど2かよ<笑>いや2とかじゃないじゃん、うん、今ということでぜひねチェックしてみてくださいはい以上今日の水溜りボンドでしたありがとうございましたありがとうございました終わったよトミーんもう動画終わりだよこれでうん